おとといあたりね、あのー、感、は、電、い、っていう。痺れましたね、感電。曲はちょっと出させていただいたんですけど、聴、はい、いていただけたでしょうか。<笑>何キャラなの<笑>、ね、マジで。何キャラだよ。<笑>ちょっと瞑想仕掛けてるから、ね、けどさ、あのー、あれだよね。マジ似てるよだね。え<笑>、ね、今日、今回の PV はちょっと。なんか髪型もやっぱ似てたし、ね、なんかさ、俺さ、これはさ、 なんていうの四年さん、まあ見たことあるからさ、あのー、リアルのその四年さんを見たっていうところと、うん、マッツンを比較するとやっぱり似てるんよね、うん、雰囲気が、うん。けど、びっくりするのが、その主観的なところじゃなくて、YouTube のコメントから、<笑>マッツンさんと四年さん似てますよね。<笑>っていうのが一番やっぱ物語ってんだなと思って、まあ引き続きそういったキャラで、 ね、まあやっていただきたいところなんですけれども。ま, まあ今日は今、もう夜遅くですね。収録してるときは。皆さん聞いてるときはまさ朝だと思うんですけれども。もう超疲れましたよ。今日はね。も超疲れました。今日はねじゃなくてもう、溜まってる北海道。北海 道, <笑>北海道の登山、登山さ。<笑>そういうことか。な長くないなんか。長い。平気で3時間とか。うん。今日も何時間だろう。 結局撮影含めたら6時間ぐらいだってきたのかな、ね。本当は片道1時間で行けるってあれだったんだけど、うん、まあロ ケ, ロケーション結構良かったからかたもう撮影がっつりやってまあ結果的に6時間かかるっていうことですね。 まあちょっとね、今、アンディさんが作業してるんで、ちょっといろいろと音が入るかもしれないんですけれども、まあこれも込みで、ポッドキャスト聞いていただけたらと思っております。Okay. まあそういった、まあ疲労困憊してる僕たちですけれども、まあ早速お便りから読んで、えー、ポッドキャストを毎日7時に投稿していきたいと思います。Yes. 今回のね、えー、お便り、ちょっと長めなので、はい、ぜひ、松の意見も聞きたいかな。ちょっと難しい話だけれどもいい、ね。うん、松は難しいわ。<笑> 言います。はじめまして、いつも楽しみに、えー、聞かせていただいています。私は小さい会社ではありますが、今年からその会社を引き継ぎ、運営を行っております。 そこで大川さんに質問なのですが、大川さんが仕事やビジネスでいいアイディアやサービスを持ってたときは、組織の中で誰に相談をされていますか相談し、もし否定された場合に素直に受けれることはできていますか私が未熟者にゆえにまだまだ素直に受けれることができていません。組織を運営する立場として、ぜひ大川さんのアドバイスをお伺いしたいです。よろしくお願いいたします。 はい。まあ、本当にそのいい、まあ、組織論的なところですけれども、うん、まあ、正直、その、まあ、経営者とはいえさ、その創業メンバーだとはいえ、うん、経営してないよ。別に俺は。実は。ほうほうほう経営、なんか、これはどう言えばいいのかわかんない。経営せずとも経営してるみたいな感じわ<笑>かんない。なんか、まあ、多分こう、 捉えられても、まあ大丈夫なのかなとは思ってるんですけど、その安藤くんとかね、竹林くんとかにはね、うん。はい。まあそんな感じなので、まああまりその適切なアドバイスができるかどうかちょっとわからないですけれども、そうですね。まあやっぱり日々コミュニケーションを取るってことじゃないですかね。うん。マッツも最近ワンオンワンとかやってるでしょ、いよりと。やってますよ。まあうちの代表のね、いよりも、あのワンオンワンって言って、まあ本当に社員一人一人。うん と30分間だっけ30分ぐらいですね。ング目安は。して。で、まあなんかコミュニケーションをとって、あのー、まあ普段話さないようなことを深掘りしていくっていうことをやっているので、まあそういった、なんてうんだろうな、コミュニケーションもやっぱ組織の中で大事だと思うし、うん、そこでコミュニケーション、なんてうんだろうコミュニケーションのハードルを下げておくことによって、 で、ええー、まあもちろんそのアイディアとかサービスとかがお持ちいたに気軽にそのブレストできるっていう議論し合えるってい う,、うんうんうん、あの、基盤ができていると思うので、できてくると思うので、まあぜひあの、そういったワンオンワン試していただけたらと思っております。うん、はい。で、松、ま、津さん、その、よりとワンオンワンするときに何の話すの基本。なんだろうな。まあ基本的には、 僕が今やってるそのまあサービスでやってることとかあとまあチームの中で今僕がどんな立ち位置でまあ細かく何をしてでこの間話したのはそのまあ自分の時間の使ってる割合が大体何対何で何をしてるのかみたいなそこで多かったのが今回はやっぱあのシネマティックのサービスに 時間を一番使ってたみたみい な, 感じでなるほ ど, るほど確かにほとんどだってチャットで返信したりズ、ねえームで見たりしたりとかそうですそうですでまあそこの中で、まあ、自分が使ってる時間をまた把握してこっからまあ他の時間をどう有効活用していけるのかみたいな感じで、うん まあ、話し合っていくみたいな感じですか、ねうん、なるほどね。そういった話をして、うん、えそのワンオンをしてど、どういうその変化があった、その変 化, 変化あ。で、なんかそこで気づいたのが、まあ、その編集者からそのサービスやり始めて、うん、で、僕、一旦結構忙しくなって、うん、で、ある程度落ち着いてきた後に生まれた時間が、うん、なんかそのインプットの時間がちょっと増えた。はいはいはい。まあだから いか1割は言ってるかな ?1 割以上は、まあ、そのなんかインプットの時間に有効、あまあ、使えてて、うんうん、で、まあ、だからそこの時間ってすごい大事だよね、みたいな話をしてて、うん、確かにで、まあ、最近、だからその、インプットしてたことが、割とその、うん、まあさ、今でいう、直近で言うと、まあ、撮影の方で、結構活かされてきたかなっていう感じが、なるほど。実感はありますかね。うんはいはいはい、なるほど。 まあやっぱりワンオンワンすることによって、まあ気づきはあるよね。うん、すごいす。まあ、この前のポッドキャストでも話したけど、やっぱりその関わる人が多ければ多いほど、なんかその対外的なその、なんて刺激、それは気づきが、まあ生まれるから、まあ人は成長するよねっていう話ですね。うんうんうん、まあなんか、まあ今回もその、まあガッツリマッツンに関しては、まあここ半年ぐらいそうですね。半年ぐらいだよね、多分。撮影とかいろいろ。あ、撮影を、いやいや撮影を教え始めたのが最近だ。<笑> まあ一旦ステップとしてやっぱ編集ってのがさその、その、ね、まあ今そのマッツンとかまあアンディさんとか社員、トランスインクの社員として、うん、えー、まあ長期的な視野で動いてもらっていますが、あの、最初の段階ってさ、やっぱり最初が社員ですみたいなさ、お願いってできないわけじゃん。うんうんうんうん、でどうなんか仕事っていうその責任が生まれる、あの、コミュニケーションの中で、 何をお願いできるかっ考えて、やっぱ編集だったんだよ。うんうんうん。やっぱオンラインで完結するしっていうところで、まあお願いしててそ、ね、そしたらやっぱマッツンのクリエイティブスキルが高くて、これもう撮影だってなって、で、1か月、1、2ヶ月、え、ごめん、二か一1、2ヶ月ないか。かどのぐらいだオフィス泊まり始めてからだ、ね、よ。そうだそうだ。オフィス泊まり始めてから、そうですそうです。ガチで教え始めたもん。確か。だから、最初が山梨かな。うん。がっつり言ったな確かに。あのでも、それでもうまかったよね。 だ自分でスタビライザー持ってたから。あまあ確かに、ね。ちょっとやってた。うまいよね、っていうのはあったかもしれないです。てかすごいよね、そう考えると。2、3ヶ月。<笑> 2、3ヶ月で撮影を教えたら、<笑> 2, ガチで教えたらで、ね、もこのレベルになるんだね。え、じゃあさ、今回そのさ、じゃあ北海道行って、yes. まあ、3時間ぐらい登山した後にも撮影しましたけれども、うん、どう、どうなんですかその最近撮影してみて。 なんか、撮影、結局だから、ユうス、ん、ケさんを俺は、まあうん、ある意味、その、一ファンみたいな感覚で見てて、うん、で、まあ、レベルの高さは、それは知ってるわけじゃないですか、うん、YouTube 見てて。で、それがいきなり撮影になったっていう、撮影する側、うん、になって、最初、そのね、なんか、やっぱり今までしおんさんがいて、うん、で、それが自分がやることになってきて。同じ松本ね。 なんで確かに。なんで撮影者が二人とも松本で名前なんだよ、みたいな<笑>。<笑>あったあった。はい。で、なんか、まあ最初は割と本当割と不安がでかかったですね、うん。で、そっから、まあひたすらまあ や, やるしかないな、みたいな感じで、やっぱインプットの方がめっちゃ頑張ってて。なるほど。で、そっから、ようやくこの2、3ヶ月撮影してきて、うん、まあ意図的にそのなんかインプットをまあ反映させられるようになってきた。 なるほど。っていう感覚があるかななるほど。え、そのさ、インプットはどのようなその手法はいはいはい。やっぱりこのポッドキャストを聞いてる人も、やっぱこれから動画を始めたいっていう人たちが圧倒的に多いから、間違いなくね。ま、はあ、いはい、だからその人たちに向けてなんかそのインプットの手法っていうものを共有するのはさ、はいはいはい、やっぱり価値になるかなと思うんだけど、はいはいうね、どういう手法を使ってきたんですか僕が、まあ、ゆうすけさんの撮影をやり始めて、うん、まあ、めっちゃ意識しながらインプットしてたのは、うん、まあ、ゆうすけさんはよく、 間違いない。あれろっていう。はいはいはい、で、あとはまあ撮りまくれっていうのを、うん。まあそこはやりましたね、まず最初に。なんで、まあ、YouTube で好きな動画クリエイターの動画をひたすらにリピートしてみまくって、うん、みたいなのをやっていく中で、うん、その、まあ、YouTube 見てて、うん、まあなんか構図って、ワンカットってめっちゃ短いじゃないですか。はいはい、はいし。短い、意外とね。でまあなんかそこの それを全部記憶するのってめちゃめちゃ難しいなって思って、うん、で、まあ最近じゃ最近なんですけど、やり始めたのが、その、まあ自分で見て、動画を見てて、うん、あ、この構図綺麗だなとか、このシチュエーション結構ありがちだなみたいな、うん、シーンがあった時は、一回再生ボタンで止めて、そこをスクリーンショットして、自分のカメラロールに全部保存しておくみたいな。なるほど。で、まあなんか暇な時に、うん まあそのスクリーンショットしたやつを見返して、うんうんまあ、こういうの、この、この構図なんか次の撮影であったら使おうるほどな感じでやっ て, てるるす。ごいいいよね、それね。これが、めちゃくちゃ有効的だと思う。使えますね、このやり方。確かに。なんかさ、あのー、そのプロの、プロというか上手い人たちの動画の構図を見て、スクリーンショット撮っておくと、な、うんかその、自分のカメラでこう撮った時に、な、うんかしっくりこないなっていうん、この感覚が、うんうん やっぱり身につくには、やっぱ数多くの映像を見てスクリーンショットして、構図を勉強するっていうのは一番早いからさ。うま、んうん、い人ってその感覚があるよね。うん、感覚をつけるためにはインプットしないといけない、ね、ということですね。まあ、だからそこを結構やったら、まあ2、2、3ヶ月すれば結構いい構図がな、なんかすご か, かっこいい。<笑>かっこいい。 良さげな構図が、まあ取れるようになっなん か, か、わ感覚的にもわかる。痺れるわ。感電したわよ。感<笑>電したわ。<笑>たわ<笑>なるほどね。まあでも、まあそういった感じで、はい、まあまあ、まあこうやって調子乗ってるマッツンですけれども、<笑>まあ、 <笑>今度公開する日本一周出発の Vlog か。そで、ね、マティック Vlog とか、マッツンが完全に撮影していますし、はい。まあ、あの、そのね、カメラワークとかを見て、まあ、再度ね、勉強していただけたらっていうふうに思っております。うんうんうん、まあ、もう10分ぐらい行くのかなはい。あ、ね、結構話してる。結構話し12分らい話してる。まあ、なんか綺麗にね、10分ぐらいで切れたらいいけど、まだそんなトークスキルないから、まあ、ちょっとね、前後するかもしれないですけれども、ね。まあ、日本一周、常にこのマッツンとアンディさんと一緒にいるので。うん あのこのようなオーカーなしで配信したので、ちょっとなんかびっくりしたかと思うんですけれども、<笑>あの、またちょっとね、あのー、二<笑>人でたいなと思うのでの、ね、今後ともね、よろしくお願いします。はい、じゃそんな感じで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。それでは、また明日さよならまた明日やめてダメだよ、さよならって言わないでよ。はい、さよならって言っ寂しくなんだって、はい、そういう人がいるんだって。はい、だから、それでは、 ハハハハ。